それではお時間近くなってまいりましたので、渋川さんご準備の方をお願いいたします。それではこれから渋川さんの発表を始めます。タイトルは2020年代のコンテナ時代の Python アーキテクチャデプロイです。発表時間は質疑応答を含めまして45分間です。発表前にマイクテストを兼ねまして、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。よろしくお願いします。はい。 えっと、聞こえますでしょうかはい、ありがとうございます。えっと、私の名前は渋川良樹です、えっと。発表のタイトルは2020年代のコンテナ時代の Python アーキテクチャーデプロイですは、えっと。発表説明は日本語で行います。えっと、発表資料は、えっと、日英両方、えっと書いています、えっと。発表資料は後日会社の技術ブログで あまあちょっと資料だけだと分かりにくいと思うので、いろいろ補足説明とかソースコードとかもうちょっと追加して公開しようと思っています。えっと発表中の写真撮影はしていただいて大丈夫です。えっとパイコン JP のコード規範に同意します。以上よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、それではえー、渋川さんを拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたしますじゃあシェアして大丈夫ですかねはいお願いいたしますあ、コメントもありがとうございます 大丈夫ですかねはい、ありがとうございます。見えております、はいえー、とそれでは発表させていただきます。えっ、ー と, えー、と、フューチャー株式会社の渋川と申します、えーと。発表のタイトルは2020年代のコンテナ時代の Python アーキテクチャデプロイです。えー、とまずお前だれよということですけども、えっ、ー、と、まあ、昔自動車会社にいて、まあ、3年ぐらい前まで、 まあ、ソーシャルゲームの会社にいて、まあ、現在はフューチャー株式会社という、まあまあ、コンサルティングとか、まあ、SI 的なことをやっている会社にいます。<笑>えっと、まあ、書籍では、まあ、つまみ食い勉強法とかリアルワールド HTTP とか Go、まあ、なるわかるシステムプログラミングなどを、まあ 書, きまあ、書いたのと、あとはエキスパートパイソンプログラミングの翻訳などをやっています。で、まあ、よく使う言語は、まあ、最近は仕事では Go と まあ、タイプスクリプトとか JavaScript が多くて、Python はまあたまにちょびっとヘルプで入るぐらいな感じです。よろしくお願いします。まずフューチャーの紹介ですけども<笑>、経営戦略とかグランドデザインからまあ設計、実装、テスト、運用までまあ全部一社でやるという、二次受けにも出さないでまあ必ず一次受けでやるみたいな IT コンサル会社で仕事しております。 で、まあ、フューチャー、まあ、B2B の会社なんで、CM とかもやってないんですけども、まあ、基本的には結構、有名どころの大きいお客様と、まあ、よくお仕事をしております。で、まあ、あの、v i e j s のコアコミッターの人がいたりします。はい。であとは、まあ、ちょっとパイコンはやってないんですけど、まあ、g o c ン n f e r e n c e とか、いろいろなイベントとかで、まあ、かあのスポンサーとかもやっていたりします。 はい、であと、リアルワールド HTTP の第2版、今年出たので、もしご興味がある方は手に取っていただければと思います。であと、エキスパート・バイソン・プログラミング改訂 2, 2番というのがえっと出ておりまして、き、まあ、今日 の, あの発表する内容のアシンク IO とかも中でちょびっと紹介とかされてます。であとは、のこの現状の方が今、第3番が出てまして、まあ 最初の Python バージョンがちょっと上がったりとか内容が追加されてたりするんですけども、まあ、これの翻訳も現在進めております。ただあのちょっと現現状のところで、まあ今回発表するコンテナの話もちょびっとあるんですけど、すごいさらっとなので、あのもうちょっとなんか日本語オリジナルで追加したいという感じで、ちょっといろいろ調べたりしてるうちに、まあせっかくなので発表しようということで今日の発表になってます。はい。 ということで、えっとまあ、これから本題に入ります。えっとまあ、本題はまあ何回も繰り返してますけども、まあ、2020年代のコンテナ時代の Python アーキテクチャデプロイです。まず、えっとまあ、近年もクラウドはもうほぼ当たり前みたいになってきて、まあ、例えば、まあ、うちの会社も B2B なんですけども、まあ、オンプレで仕事することもあるんですけど、まあ、クラウドの仕事も案件もすごい増えてます。 でそのクラウドの中でも特にコンテナを使ったウェブアプリの開発とかがまあ結構頻繁に行われるようになってきてます。で、idc.com のサイトからあの引用したグラフですけども、まあ、今後ま、あまあすでにまあコンテナを使ってるっていう人も増えてますし、まあ、さらに今後どんどんやっていきたいみたいな人も増えていると。であとはコンテナ関連でいうと、ちょっと前にあのニュースで。 出たのが例えば自動車、電装さんがあの自動車にクバネテスを組み込みましたみたいな話もありましたし、そのちょっと直後にあの戦闘機の中にもクバネテス入れてコンテナでみたいな話とかもありました。まあそんな感じで、まあ、あのウェブサービス開発みたいな印象は強いんですけども、まあ、それに限らず、どんどんコンテナというのは今、あのまあ、用途が広がっているという感じです。 でただ、いろいろコンテナについては、僕は仕事で使っている Go とか JavaScript 周りは結構いろいろ情報が多いんですけども、まあ、Python に特化した話っていうのがなかなか世の中になかったので、まあ、今回、そういう発表をさせていただきます、ねはいで。まずコンテナとは何かというところを紹介します。まずコンテナなんですけども、まあ、アプリケーションの、まあ、簡単に言えばアプリケーションの実行環境です。 でまあ、イメージと言われている、あれですね、あのまあ、実行のアプリケーションとか、プラスもろもろをまあパックしたまあイメージファイルというものをもとに実行します。でまあ、コンテナの場合はコンテナイメージというものでまあ実行するんですけども、まあ、これはアプリケーション入りの OS イメージにまあほぼ近いものですで。これがどうやって実行されるかというと、まあ、Linux とか あとフリー BSD とかもいろいろ、最近の OS は、ああユーザー権限ごとにあの見えるあのリソースを制限するみたいな仕組みがありまして、これを使って、アプリケーションを実行すると。で、何本も同時にコンテナも実行できたりします。 でまあ、コンテナには、まあ、いろんなランタイムとかビルドツールとか、まあ、最近開発すごい活況なんですけども、まあ、今回はまあ一番シェアの大きい Docker について、まあ、あの主に触れて説明していきます。<笑>でまあ、コンテナと近いのはまあ仮想化ですよねで。仮想化とコンテナ何が違うかなんですけども、まあ、仮想化もコンテナも、まあ、同じようにイメージファイルというものを使ってデプロイしてあの がきますであの、イメージを配ることで、まあ、まあ、実際の運用環境にデプロイするんですけども、まあ、そこのところは大体似てますと。で、ネイティブ環境の場合は、まあ、イメージはないので、まあ、基本的にはプロビジョニングツールとかで、まあ、EC2 とかに、まあ、必要なアプリとかシステムをインストールしたりすると思うんですけども、まあ、コンテナと仮想化は、もうイメージという形で、まあ、パックしたものを配ると。 で少しだけ違うのは、えっと、コンテナの場合は、えっとまあ、実際アプリケーションを動かすカーネル、OS というのは、まあ、ホストと同じものを使いますので、まあ、カーネルのあのコンテナのイメージファイルの中にはカーネルはいないです。ただ、仮想化、まあ、仮想化もいろんなちょっとバリエーションがあるのをちょっと簡単化して説明してるんですけども、まあ、ここではまあ完全仮想化というやつであ の, の例なんですけども、 まあ、仮想化の場合は、まあ、あの CPU とかをまあエミュレーションするみたいな感じで、まあ、ホストの OS の中でゲストの OS をまあ動かすと。なので、仮想化の場合はカーネルも含めてまあ配るみたいな感じで、まあ、あのちょびっとコンテナの方が軽量になってます。でまあ、アプリケーション目線で言うと、まあ、 直下の OS の上で直接動いているように見えるので、まあ、どちらもまあ仮想化であろうとコンテナであろうが、ネイティブ実行であろうがまあ関係ないですと。でまあ、アプリケーションは、まあ、と特別 な, なんかフレームワークを使うとかもなくて、まあ、普通に作ればいいと。まあ、OS 観点でいうと、まあ、仮想化の場合はハイパーバイザー、まあ、VMWare とか VirtualBox みたいなアプリケーションがいて、まあ、その中で動いているので、 OS からすると、そのハイパーバイザーのアプリケーションがまあ見えるんですけども、コンテナの場合は、ああリソース分離機構の中で動いているまあ単独のアプリケーションなので、普通のプロセスとして見えると。ネイティブ実行とまあ似ているので、仮想化とネイティブ実行の間ぐらいというのがまあ思っていただければいいかなと思います。はい、次はえっとコンテナとは何かということで、え、っと まあ、仕組みについて説明しますあ。えっと、仕組みじゃないですね。えっと、どうやって使うかですね。えっと、まあ、コンテナとは何かで、まあ、プログラマー視点でいうと大きく2つの役割があるかなと考えています。1つが開発支援ツールで、でもう1つがデプロイツールです。まあ、実際にあのお仕事で、まあ、デプロイする環境がコンテナ を使った環境でなくても、まあ、開発支援ツールとして使うだけでもかなり便利です。<笑>まあ、例えばあの、アプリケーションを開発するときには、まあ、リレーショナルデータベースを、まあ、使ったりとか、まあ、Redis を使ったりとか、まあ、あとは S3 みたいな、まあ、クラウドのストレージだったり、まあ、いろんなものを使ってアプリケーションを作ると思うんですけども、まあ、そういうものもあのイメージファイルというもの、イメージが提供されているので、 まあ、コマンド一発でローカルでそれを動かすことができます。で、まあまあ、RDB を取ってきて実行だけではなくて、まあ、例えば RDB も、まあ、セッションストレージの REDIS も、まあ、ファイルのストレージも、まあ、3つ、4ついっぱいサービスを同時に使うという場合も、まあ、オーケストレーションツールというもので、まあ、このイメージは、まあ、このポートで動かしますとか、まあ、そういうところをあの設定ファイル一1個作ると、 まあ、一発でアプリケーションの実行環境が作れますと。で例えばあの、このコンテナとこのコンテナは、まあ、ネットワークを共有しますとか、まあ、あのこのイメージはまあローカルのファイルをマウントしますみたいな、そういうイメージとまあイメージ間の連携であったり、イメージとホストのまあ連携とかもまあ簡単にできるというか、まあ、設定ファイル1個作ればできるので、まあ、GitHub とか でまあ、プロジェクトのソースコードを共有していると思うんですけど、そこに、まあ、開発環境構築 の,、まあファイあの設定ファイルを入れとくと、まあ、それをデプロイあのあ、デプロイじゃない、チェックアウトしてきた人が簡単に開発環境をコマンド一発で、まあ、立ち上げたりっていうことができると。で、まあ、開発支援ツールとしてのコンテナの使用例っていうのが、結構なんか、あれですね、こういう体系がありますみたいなのが、なんか、 なんかまとまってる資料がなくて結構聞いたの記事とか見てもなんかもうこういう構成でやるみたい な, なんか前提が書かれてないまま説明されてるみたいな資料が多いんですけどだいたいこういうコンテナのまあ開発支援ツールとしての使われ方があるかなというところをまあなんとなくまとめてみました<笑>まあ最近だとエディターとしてまあ VS コードすごい人気が高まってるんですけども まあ、VS Code が今年入ったのが、今年かな去年かちょっと忘れましたけど、VS Code Remote という機能で、えっと、ドッカーで動いている、まあ、イメージの中の Python に対して、まあ、直接つないでデバッカーでデバッグしたりというのもできたりします。た、まあ、まあローカルの、あれですね、あの、まあ、開発で使っている Mac だったり、Windows だったりのホルダーを、まあ、あの、 ドッカーのイメージの中の Python からマウントして、まあ、見せて、まあ、開発するみたいなやり方とか、まあ、いろんなやり方がまあできるような、まあ、高機能な拡張機能になってます。でそれ以外のやり方としては、まあ、これはあの VS コード使わない場合は結構これをやる人が多いのかなと思うんですけども<笑>まあエディターとか、まあ、ID とかですね PyCharm とかであの まあ、ローカルのフォルダを編集して、まあ、その今あの編集しているファイルがあるところを、Docker のイメージからまあマウントして、まあ見せあので、そこのファイルをあの Docker の中の Python がロードして、まあ、アプリケーションを動かしますみたいな感じですね。で、あのローカルのファイルを編集すると、まああの、Docker のイメージの中の Python からもファイルの変更が。 検知されて、例えばサーバーを自動再起動みたいにしたりすると、まあ、Windows とか Mac であっても、まあ、本番環境と同じ Linux の Python を使って、まあ、テストしたりができると。ただ、これはあの例えば Mac とかだとローカルのファイルのマウントがちょっと遅いとかがあったりして、まあ、よく聞いたとかにバリ増言が書かれるのがまあこのやり方ですね。でまあ、僕はよくやるのは、まあ、Python とかはなんかもう マルチプラットフォーム、すごいしっかりしてるんで、もう Python はまあローカルでのホストのやつをそのままネイティブで使って、まあ、例えばデータベースだったりとか、まあ、そういうミドルウェアだけどっかで実行というのはまあ僕はよくやります。であとはまあ今後なんですけども、まあ、Windows で WSL2 がまあ将来的に GUI をあのサポートするみたいな話が出てるんで、そうなるともう あのもうビジュアルスタジオコードも全部 Docker の中でやっちゃうみたいなのもまあ今後は出てくるんじゃないかなと思います。まあ、今でもあの X, あの X サーバー起動すればまあこれはまあできないことはないんですけども、まあ、今後はもうコマンド一発でまあ ID も含めてまあデプロイするみたいなのもできるんじゃないかなと、まあ、あとはあのドッ、まあ、Docker のランタイムって別にあの同じマシン上である必要はないので、まあ、例えば EC2 とかでの まあ、どっかのところで、まあ、Python とかデータベースを動かして、まあ、ファイルだけローカルみたいな使い方もで き,、まあ、できますと。まあ、これはあの例えばローカルが MacBook Air みたいな非力なマシンの場合とかでも、まあ、あの強力なあのクラウド の, あの CPU とかが使って開発ができるみたいな感じですね。まあまあ、あの基調講演であったあの GPU を使うような機械学習とかも、まあ このやり方であれば、まあ、あの非力なマシンでもできると。まあ、こんな感じがまあ開発支援ツールとしての使われ方かなと思います。<笑>ま あ, あとはコンテナはまあデプロイツールとしても使われます。まあ、特にあのクラウドサービス系だと、最近はもうどこのサービスもまああのコンテナをデプロイして動かすためのサービスを提供しています。例えば EC2 であれば、 AWS であれば ECS、あのエラスティックコンテナサービスですね。あとはまあ Kubernetes を動かす、まあ、EKS とか、まあ、そんなものがありますし、まあ、Google のクラウドプラットフォームであればクラウドランっていうのがまあ最近追加されて、これ結構すごい便利ですね。まあ、あとは昔からある App Engine もフレキシブルエンバイアメントっていうのを使うと、まあ c k e のコンテナが動かせたりとか、まあ、Azure にもありますし、まあアリババクラウドとかにもありますし、 テンセントクラウドとかにもあるし、まあ桜インターネットでも提供されてたりと。なので、どっかコンテナを作っておけば、まあ、どんな環境でも、まあまあ、環境ごとの際はちょっとあったりはするんですけども、まあ、デプロイして動かしたりというのができます、はい。次にアプリケーションの、まあ、コンテナ時代のアプリケーションの作法について紹介します。<笑>まあ、アプリケーションから見たら、まあ、環境、 はまあ仮想の仮想 PC もコンテナもネイティブもまあ実行の実行環境の違いはないということを紹介したんですけどもまあただまあコンテナと特性を生かすためのアーキテクチャというのはま あ, あるのでまあそれを使うことでまあ利用側からまあ柔軟に使える使いやすいアプリケーションというのになりますでまあよくまあコンテナに特化した話ではないんですけどもあの12ファクターアップというのがありまして あのまあ、クラウド時代のアプリケーションの、まあ、こういうふうに作るといいよみたいな作法を集めた、えっと、ものあの提言集で、えっと、ヘロクの人が書いた、まあ、やつで、まあ、日本語翻訳とかもあったりします。でまあこれはクラあのコンテナに特化したものではないんですけども、まあ、コンテナでよく使われるあのベストプラクティスとかも、まあ、これを下敷きにしてますので一、まあ、回読んでおくといいかなと思います。 でまあ、本番環境の Docker の作法なんですけども、まあ、この12ファクターアップのまあ要素とかを参考にして、まあ、大体簡単にまとめたのが以下 の, あの4項目で、まあ、Docker イメージっていうのがシステムの最小のビルディングブロックですね。これ以上分割できないものとして、まあ、Docker イメージを作っていきます。まあ、あの悪い Docker の例。 で、なんかあの仮想 PC をそのままイメあのドッカイメージにしたようなやつとかだと、一つのドッカイメージの中でシステム D でなんかデーモン何本も起動したりとかあるんですけど、それはまあ良くないですと。<笑>まあ基本的にはドッカイメージには一つのアプリケーションだけを入れると。で、まあイメージはあの何かしら設定を変更したりとか、例えばまあクラウドの あのシークレットキーとか入れて動かして、まあ、本番環境とかステージング環境で切り替えたいとかあるとは思うんですけど、まあ、そういう切り替えあの設定の変更は環境変数でやるとであとドッカーイメージの中にはあの状態は持たないですねあの<笑>まあファイルに保存したりとかっていうことはしなくて、まあ、入力は HTTP のサーバーであったりとか、まあ、TCP とかネットワークで受けて、まあ、結果の 保存とかも、まあ、同じようにネットワークで、まあ、ネットワークのサービスに送る。で、まあ、どっかのコンテナ自体は、まあ、いつ再起動しても何か情報が失われたりしないようにすると。であと、ログは標準出力に出しますと。はい、で、まあ、これからあの、まあ、それぞれの細かい説明になっていくんですけども。<笑>まあ 先ほども説明した通り、1つのイメージに複数のプレススを入れないというのが、まあ、k e r で、まあ、まあ、どのベストプラクティス、Docker どっかのとかコンテナの設計指針を見ても書いてあるのがこれですね。あの、まあ、コンテナって、まあ、あの仮想化みたいな、まあ、仮想化みたいなものみたいな紹介をしたんですけども、 まあ、やはり例えばあのユーザー数すごい増えたときにあの水平スケーリングしたりしますみたいなところでやっぱドッカーっていうのもまあ仮想化の恩恵を受けられるんですけども一つのイメージに複数プロセスを入れると例えばあの3個動かしますってきにも余計なものまで入ってしまうとまああのリソースの利用効率が上がらないとかもありますしあとはまあログの切り分けとかもいろんなログが混ざってしまったりすると まあ、運用上もあまり嬉しくないということで、一つのイメージには一つのプロセスのみを、アプリケーションのみを入れるというのが、ドッカーのまあやり方ですね。あとは、状態を持たず、短命でいつでも終了可能にすると。<笑>まあ状態がないということは、スケーリングしたときにも問題が起きないというところで、ドッカーの場合はまあそういう設計にしましょうというふうになっています。 でまあ、入力のあ、まあ、先ほど、まあ、クラウドのセッションシークレットみたいな話をしたんですけども、まあ、例えば接続先のデータベースの情報だったりとかそういうのは全て環境変数で制御しますであとドッカーのとかまあコンテナでまあ特徴的なのは、まあ、本番環境用イメージとかテスト環境用イメージみたいな 環境ごとにイメージを作るのではなくて、1つのイメージをすべての環境の方で使いましょうということを推奨しています。あと、設定を切り替えるときも、MV イコールプロダクションみたいな感じで、まあ、プロダクションの中にでなんか設定ファイルを切り替えて、まあ、データベースの接続先とかを ま, あまとめて切り替えるみたいなのではなくて、まあ、細かい流動での設定を推奨というふうになっています。 まあ、これは設定セットの切り替えだと、新しい設定追加するときには、イメージファイルにその設定を入れなきゃいけないというのもあるんで、一つのイメージでいろんな環境で動かすというところがちょっとやりにくくなるので、設定はすべて外出しして、個別に変更できるようにというのが推奨されています。であと、Docker の場合はまあ一応外部フォルダーのマウントだったりとか、実行コマンドを、まあ、あの 後から上書きしたりというのも一応できるんですけども、開発支援ツールとかバッチ用のイメージでは、こういう使い方もよくあるんですけども、本番環境用イメージでは、変更中は全て環境変数にまとめるというところがまあよく見るやり方かなと思います。で、次にログは標準出力ということなんですけども、たい Docker とかコンテナを動かすあのクラウドサービスだと、 まあ、あの標準出力に出すと、まあ、あのログドライバーと呼ばれるシステムが、あのそのコンテナの中で動かしているアプリケーションが出した標準出力とかを、まあ、キャプチャーして、まあ、あの各クラウドサービスのログサービスとかにあの転送します。まあ、例えば、AWS だったらクラウドウォッチログスとかで、まあ、そのログが見れますし、まあ、GCP だとクラウドロギングで見れます。 まあ、AWS だと、まあ、あのログドライバーの変更とかもできて、FireLens、まあ、っていうのを使うといろいろ柔軟に出力先を変更したりっていうのが、まあ、今年できるようになりました。でログあのコンテナでログっていうと、まあ、あの少し前 の, あの技術ブログとかを見ると、まあ、サイドカーっていうあの2つ、あのアプリケーションのコンテナの横にもう1個コンテナを置いて、まあ、そこと同じ フォルダを共有してアプリケーションはそこに出力して、まあ、あのサイドカーで動いているよ別のプロセスがあの、まあ、フルエント D とかで、まあ、ログ基盤に転送しますみたいな話を、まあ、よく見るんですけども、まあ、最近はあのクラウドサービスのログドライバーが高機能になっているので、まあ、アプリケーション側からすると、まあ、普通に標準出力にログを垂れ流せばいいのかなと思いますあとはまあコンテナでいうと、まあ、分散トレーシングというのは あって、ああログ出力するときにまあトレーシング ID っていうまあ ID をまあ個別に出すことで、あとからまあ複数、例えばコンテナが3つに分かれているまあマイクロサービスみたいなときにもまあ一括してまあ1つのリクエストに対するログを ま, あまとめて見れたりするみたいな。で、そういうまあデバッグを支援する機能みたいなのがあるんですけども、こ, こういうのも まあ、コンテナではよく使われます、ねでまあ、これについては詳細はあのうちの会社の技術ブログで書いたので、まあ、興味のある方は見ていただければと思います。でコンテナというと、まあ、オーケストレーションツールというのがまあほぼ必ず出てくるんですけども<笑>あのコンテナというのは、まあまあ、先ほどからも一つのコンテナイメージに一つのアプリケーションみたいな話をしてるんですけども もう指定された仕事をただこなすのみの、まあ、一番あの小さい流動で、まあ、コンテナを作ります。でまあ、コンテナ、まあ、1CPU コアを割り当てて、例えば256メガのメモリーを割り当てて実行みたいな感じでされるんですけども、まあ、コンテナはもうその与えられたキャパシティの中でもあの必要な仕事をするのみという感じで、あとそれ以外にあのコンテナ同士の連携だったりとか、例えば まあ、リクエスト数が秒間いくつ来たらまあコンテナスケールさせますみたいなのはまあオーケストレーションツールというツール側の役割になります。で、オーケストレーションツールはまあ有名なのは例えば Docker デスクトップをインストールするとまあ自動で入ってきてまあ大体開発環境を作るのでよく便利に使われるのがまあ Docker コンポーズですね。あとはまあ最近 まあ、よく話題になるのがクバネテス、まあ、この辺もオーケストレーションツールですね。<笑>であとはまああのクラウドランとかはまあ K ネイティブと呼われるクバネテスの一部なんですけども、単体の1個のコンテナを簡単に実行するためのまあオーケストレーションツールみたいな役割ですね。あとは ECS もまあ AWS の中でまあ専用のまあオーケストレーションツールみたいな感じになってます。 まあ、今、ベータなんですけども、まあ、Docker Compose で作ったファイルをそのまま取り込んで、まあ、ECS のタスク定義とかにで き, たりも、まあ、できるようになってたりもします。はい、えっと OK えっと、コンテナ時代のアプリケーションデザインのまとめですけども、<笑>まあ基本的にはユニクスの思想みたいな、まあ、哲学みたいなところに、まあ、今似てるというか、まあ まあ、そんな感じですね、まあ、アプリケーションは1個の仕事だけをすると。で、まあ、アプリケーションは環境変数でまあ自由に設定ができますと。で、ネットワーク越しに仕事をするし、状態を持ちませんと。で、まあ、設定周りはオーケストレーションツールに任せるみたいな感じですね。で、1つのコンテナでどんな環境にも対応できるようにしましょうというのが、まあ、あの良い、行儀の良いコンテナのまあ設計になりますと。 なのでまあアプリケーション開発者からすると、アプリケーションコード自体はまあかなりシンプルになるんじゃないかなと思います。はい、次に、えっと、Python の,、えっと、あのアーキテクチャについて紹介します。えっと、まずま、重い処理っていうと二つ、2種類あるんですけども、まあ、CPU バウンドと IO バウンドというまあ2種類あります。 で計算が重い処理というのは、まあ、CPU 時間をたくさん使うので、まあ、貴重公演にもあったような、あの、あれですあの、スレッドリッパーの CPU 欲しいみたいな話とかは、まあ、コア数がすごい多 い,、C、多い CPU で、まあ、使うと。<笑>えっと、あすみません、ちょっとカメラの電源が切れちゃったんですけど。えっと、 であのそれ以外だと、まあ、IO が重いタスクっていうのがあってそれはあれですねあのデータベースに書き込んで結果を待つみたいな、えっとまあまあ、これは、まあま、待つっていうのが結構まあ仕事の大半になってくるので、まあ、待つ時間を無駄にしないでその間に他の仕事をするっていうのがまあ大切になりますで、まあ、Python で性能を引き出すため方法っていうのは、まあ、昔 パイソン2時代からよくマルチプロセッシングを使いましょうみたいな話とか、まあ、あとは、まあ、ウェブサービスであれば g n i c o n とかを使ってワーカープロセスを多数起動しましょうみたいな話とか、まあ、あとはアプリケーションサーバーのフロントに Apache とか EngineX を立てましょうみたいな話っていうのが、まあまあ、以前はよくありました、はいで。ただこれは最近では結構変わってくる、来てるかなと思ってまして、例えばあの機械学習データは、あの 結構データが重いんですよね。なので、えっと、まあ、マルチプロセッシングを使おうとすると、まあ、データのコピーにすごい時間かかって、結局パフォーマンス上がらないみたいになります。であとは、えっと、まあ、プロセス管理というのはオーケストレーションツールの仕事になるので、まあ、スケーリングしたりとかっていうのは、そっち任せにするので、まあ、グニコーンとか はあまり使わないとただ、ジャンゴもフラスクもそうなんですけど、組み込みのウェブサーバーっていうのは、ノードとか Go とか他の言語と違ってデバッグ用なので、グニコーンとかがいらなくなることはないですねあの。他の言語の Docker ベストプラクティスとかだと、まあ、そういうのは使わないで、組み込みのウェブサーバーでみたいに書かれてるんですけども、Python に関してはグニコーンとかは必要かなと。まあ、あとは Apache Engine X の仕事は、まあ、クラウドサービスの仕事に、まあ、 なっているので、まあ、自分で立てることも基本的にないかなと思います。で、まあ、Python3 だと、AsyncIO というのが入りまして、まあ、これはあの非同期処理にすごい役立ちます。で、まあ、Web サービスとかだと基本、データベースが重いとかが多いので、まあ、そういう IO バウンド の, あの<笑>まあ重い処理をガンガンやるには、AsyncIO がいいと。で、まあ、Python2、まあ、今日、 今日のパイコンは Python2 が滅びてから最初のパイコンなんですけども、まあ、今後はもう全力で AsyncIO が使えるようになるのでぜひ今後みんな使っていくといいかなと思います。非同期 IO というのは、まあ、なんか外に仕事任せてる間に他のまあタスクが仕事するということで、えっとまあ、全ての入出力を AsyncIO の一つのイベントループに揃える必要があります。 <笑>でまあ、使い方としては、えっとまあ、ウェブサービスの場合は、まあ、ASGI という、まあ、あの WSGI を参考にして作られたアプリケーションインターフェースがあるので、まあ、これをに乗っ取ったウェブフレームワークを使えば、まあ、AsyncIO に乗っ取って、まあ、アプリケーションが開発できます。でこれはもともと Jango の一部としてスタートして、WebSocket、まあ、サポートとかで使われているんですけども、まあ、今はどんどんそれを使ったアプリケーションサーバーとか増えてます。 あとは、えっと、まあ、AI o HTTP とか、まあ、MySQL とか、まあ、外部 HTTP とかのドライバーも充実してきたので、Web、まあ、サーバーの中で、まあ、AI o HTTP とかを使うと、まあ、非同期 IO を生かしたアプリケーションが作れます。で、まあ、<笑>ですね、あの、まあ、その非同期 IO を使った Web フレームワークの まあ、一例として、僕は結構注目しているのがスターレットってやつですね。で、まあ、API の雰囲気的にはフラスクみたいな感じで、まあ、ウェブアプリケーションに必要な機能もいろいろ揃っています。で、これは指コーンていうあの ASGI の, あのサーバーの上でまあ動くようになってて、テックエンパワーというあのベンチマークを集めたサイトの中では、Python の中ではもう上位の条例になっています。 まあ、本当になんか JSON 返すだけであれば、本当にこんな5行ぐらいでまあアプリケーションが書けますと。でこれが TechEmpower っていうサイトなんですけども、まあ、あのいろんな Web のフレームワークのベンチマークとか載せてるんですけども、指コーンダイレクトっていうのも一応あるんですけども、一応それにいろいろ便利な API とかついたスターレットっていうのも今4番目ですね。はいまあ、こんな感じで結構、フラスクとか Jango と比べると、 圧倒的にもう何倍もパフォーマンスがいいみたいな感じですね。はい。で、まあ、あと次にあのログ出力の部分なんですけども、まあ、標準出力で出すっていう話だあのをさっき紹介したんですけども、まあ、標準出力でただ出すだけじゃなくて、結構あのログドライバーが JSON を理解してくれるんですね。なので、文字列を JSON で出すといろいろ細かい、まあ、クエリーとかで簡単に引っ掛けられるようになったりするんですけども、 <笑>まあなのでまあ JSON を出すっていうのがまあ今後まあ広まっていくんじゃないかなと。で、標準出力でまあただ文字列で出すだけなので、ログ出力のために専用 の, あのライブラリー使ったりとか、自分でログローテートしたりとか、ログサーバーに転送したりっていうのはまあ今後は減っていくんじゃないかなと思います。で、その JSON っていうのがまあ構造化ログって呼ばれてるやつで、まああの、 ただ Python、まだ構造化ログ、まだあまり使ってる人いないらしくて、まあ、ストラクトログっていうライブラリしかちょっと見つけられなくて、まあ、もしなんか皆さんこれから Python で有名になりたい方は、まあ、構造化ログのライブラリ作るといいんじゃないかなと思います。はい。まあこれはその構造化ログ使った例で、ちょっとあの、ストラクトログの API あんまりちょっとシンプルじゃないので、まあ、ちょっとなんか僕もなんか作りたいなみたいな感じですね。 はい、ちょっと時間が押しているので、ちょっとまきでいきますけども。えー、と次に、えー、と Python コンテナ作成のベストプラクティスとあの、使われ方とかアプリケーション設計について説明していきたんですけども、まあ、実際にコンテナ作るところのせ紹介をしていきます。<笑>で、まあ、これは Web、まあ、を調べると、まああのまあ、例えば Docker であったり、GCP であったり、いろんなところでイメージ作成のベストプラクティスというのは書かれてたりするので、これを参考にするといいかなと思います。 でイメージ作成は、ドッカーに関してはドッカーファイルというあのレシピを作って、まあ、あのそれに従って行われます。で結構あの、イメージサイズ重要みたいなのを結構昔からのブログとかよく出てるんですけど、まあ、イメージサイズとビルド速度が、まあ、重要です。ドッカーファイルでは、まあ、ベースイメージに対して、まあ、ファイル追加したりしてって、まあ、最終的なイメージを作るんですけども、まあ、その変更操作はレイヤーとして記録されます。 でレイヤー単位でキャッシュとかもされるんですけども、まあ、結構レイヤーをたくさん作ると、まあ、イメージサイズがでかくなるみたいなのもまあ言われたりします。はい、ただ最近だとまあマルチステージビルドっていう、まあ、ビルド用のイメージとまあ本番用のイメージみたいな、まあ、あのいろんなあの段階を分けてイメージを中で実装あの作りつつ、まあ、最終的なイメージを作るみたいなあのことができるようになって まあ、2017年ぐらいからですかね、あのできるようになって、まあ、サイズとキャッシュのまあ両立は最近だとしやすくなっていますで。これがちょっとサンプルで、まあとであの技術ブログでもうちょっと解説は細かいのを書こうと思うんですけれども、まあ、Docker ファイルは基本業単位の命令になってて、まあ、From でイメージを取得というかまあ指定したりとか、まあとで あのファイルを追加したり、ランで何かしらコマンド実行って、これで大体、まあ、こういうので、まあ、こまあの、イメージを作ってきます。で、大事なのがベースイメージの選択で、まあ、よく、あの、オフィシャルの Python コンテナだと、あの、あれですね、デビアン系の Buster っていう、まあ、デビアン10のやつをベースにしたやつと、まあ、あとはそれから、あの、GCC とかを抜いたスリムっていうちっちゃいやつ、あとは、 まあ、よく、まあ、技術ブログで小さいイメージというとアルパインというのが出てくるんですけども、まあ、あと Windows Server Core。あとはオフィシャルイメージ以外だと GCP が出している、えっと、ディストロレスというのもあります。<笑>で、まあ、サイズと用途でまあ表にしたものがこれになりますけども、バスターとするすりもこれちょっと容量逆ですね。ちょっと間違ってました。 えっとまあ、GCC とかいろいろ入ってるやつはまあすごいでかいんですけども、まあ、どんなあの Python コードも実行できますと。スリムは、えっとまあ、あの C クエクステンションでウィールがなくてバイビルドしなきゃいけないやつはビルドツール入れなきゃいけないんですけども、まあ、それ以外は動きますと。大、は、体、いまあ、そ, いいそんな感じですね。でまあ、おすすめの組み合わせがあの まあ、バスターの一番大きいやつでビルドしてまあスリムにまあ実行用のものだけを入れてデプロイっていうのがまあ ビ, ルドビルドイメージの作成でもあまりはまることもなくて一番いいかなと思います。であとはえっとまあ最近お気に入りなのがディストロレスっていうまあシェルもないあのすごいセキュアなあのイメージがあるんですけどまあそれを使うっていうのもまあいいかなと思います。 であとはまあアルパインはまあ Python ユーザーはまあ使わない方が良くて、まあ、実行の速度も遅いしあとビルドも C 拡張を使ったやつとかだとすごい遅くなるんで、まあ、使わない方がいいですよと。はい、で、まあ、マルチステージビルドっていうのは、まあ、さっきの例がマルチステージビルドになってたんですけど<笑>あのビルドイメージでピップインストールしてそのインストールした後のサイトパッケージ図から取ってくるっていうのがまあ一番 やりやすいやり方ですね。はい。という感じですね。で、まあ、ディストロレスだと、PIP、まあ、もあの、アプ t コマンドもないので、まあ、サイトパッケージからコピーするしかまあ方法がないですねで。ちょっと時間がそろそろ、あれですかね。はい。まあ、Docker ファイルの例で、 まあ、これがバスタースリム使ったマルチステージビルドでまあジャンゴを動かした例ですね。まあ、最後、グニコーンでまあアプリケーション実行みたいな感じですね。まあ、これがディストロレスで、ディストロレスも基本やることは変わらないんですけども、ちょっとこのイメージだけ、ちょっと Python のパスがちょっと特殊なので、コピー先がちょっと変っていうのが、ルートのドットローカルってところに入れないと動かないみたいなのがちょっと特殊ですね。 でこれがあのスターレットですね、あのアシンク IO のイメージを使ったやつですけども、まあ、これもあのグニコーンを使って起動するのがベストプラクティスで、あスターレットのサイトに書いてあったんで、まあ、これで動かしてみたんですけども、まあ、グニコーンで指コンワーカーを動かして、その中でまあ動かすと。ちょっとこれ、指、まあ、コーン直接の場合とベンチマークでちょっと比較はしてみたいなと思っているところですね。はい。 でまあ、ビルドと実行。まあ、これはまあよくあるやつとまあ同じですね。であの基本テクニックとしては、イメージ作るときはなるべく変更されるものを後ろにすることでキャッシュ効率をアップします。あの変更があったところのステップからまあ再実行されるので、まあ、変更されるものを前の方にすると、毎回ほぼフルビルドになっちゃったりするので、あまり嬉しくないですね。 でまあ、基本戦略としてはアプリコードをイメージに追加するのは後ろの方でやって、まあ、あのピップインストールとかは前でやるっていうのがまあ一番まあよく使われる方法ですね。あとは、レイヤーをまとめるためにあの命令をでつなげるみたいなのはあの昔の Tips ではよくあるんですけども、まあ、ビルド用イメージは別にあの最終結果にあの影響しないので、まあ、このレイヤーをつなげる必要はないですね。て、まあ、いうか、つなげてしまうと キャッシュがされにくくなるので、まあ、あまりやらないほうがいいです、まあ。実行用イメージでなんかパッケージ追加とか必要なときだけは、まあまあ、レイヤーを統合しましょうと。<笑>であと、まあ、Docker の場合だとあの、まあ、コンテキストというのが必ず出てきて、まあ、Docker build というコマンドを実行すると、あのそ の, あのです、ね、ワークフォルダーの 内容を全部ファイルをコピーして Docker サーバーに転送するんですね。<笑>なので、なんかそのファイルサイズが大きいと、やっぱそれだけでビルドサイズ結構まあ1分とか2分とかかかっちゃうんですね。なので、まあ余計なファイルを転送しないようにするっていうのが、まあビルド時間のまあ高速化の最初の一歩ですね。<笑>で、まあ実際コンテキスト何送ってるかって、まあ見る、簡単に見る方法あればいいんですけど、ちょっと 分かんなかったんで、僕の場合は、こういうちっちゃいドッカーファイルを1個作って、まあ、ビルドして実 行, 実行して、まあ、見える化したりしてます。で、ちょっとあの Python の例だと、あんまりファイルサイズとか劇的じゃないので、まあ、Node.js の行儀の悪いやつでちょっとやってみた例なんですけども、まあ、あの何もあの設定しないであのファイルを送った場合だと、ドットキットフォルダーとかも送られちゃうんですね。 で、まあ、153メガバイトぐらいのファイルになってるんですけども、あとビルドした後のファイルとかも、中で再ビルドするので必要ないやつとかも送っちゃってると。で、まあ、ドッカイグノアっていうファイルを追加してあげると、まあ、300分の1になってビルドがすごい速くなりましたみたいな例ですね。まあ、Python だと、PyCache とか、あとドットギットフォルダーぐらいですかね。 はいえっと、まとめになります。ドッカーコンテナの仕組みとか、まあ、使われ方とかと、あとは Python の特性に合わせたイメージの作成について紹介してきました。でまあ、アプリケーションとしては、まあ、非同期 IO とか、あと構造化ログとかは、まあ、アプリケーションのアーキテクチャとしても今後少しずつ影響を与えるんじゃないかなと思います。ただ、あのまあ、構造化ログもい い, いいログライブラリがまだなかったりもしますし、まあ、非同期 IO とかも例えば GCP の API 使いたいときも API、まあ、提供されている SDK が非同期 I を使うようになってないので、まあ、そのあたり、なんかまだまだちょっと下回りを作る人はまあ必要なんじゃないかなと思います。なので、この辺まだ技術的にもまだ枯れてないので、まあ、これからなんかライブラリーとか作って有名になるチャンスじゃないかなと思ってます。はい、以上になりりりままますどうううもああががととごござざいいししたた、はい、渋川さん ながら質問の時間残っていないようですので、えー、何か言い残したこととありましたら、今のうちにお願いいたします。えー、とまあスラックの方には、しばらく言おうと思うので、何か質問とかある方は、スラックのチャンネルで聞いていただければと思います。はい、ありがとうございます。ロースラックの方でご参、えー、何か質問とありましたら、この後もえ質問をけ付けてくださるそうなので、ご参加者の方、その通りをお願いいたします。 それではトークを終了いたします。渋川さん、発表ありがとうございました。ありがとうございました、はい、参加者の方は発表者にコメント、ツイッターなどで大きな拍手をお願いいたします。はいありがとうございます。それではこの部屋では、えー、次が13時45分から、えー、Python パッケージの影響を歴史から理解してみよう。 が始まります。休憩の時間中にスポンサーによるスペシャルブースがありますので、休憩時間にぜひご参加されてみてください。また、12時45分からえパイコン jp アソシエーション運営会議が公開型で開催されますので、こちらもご興味ある方はご参加お願いいたします。